よいしょよいしょよいしょやあみんな僕はブルータンチワワのメモタンこの前リーズちゃんとなんだっけなえっとお菓子をそうお菓子を考えたんだよねーだから今日はそのお菓子に合わせてメロディーを考えようと思うんだーふん。 お菓子がこれ。笑顔でいるとハッピーになれる。ここはどうしようかな。どんなのにしようかな。笑顔でいるとハッピーになれる。どうかな。いいよね。ピッタピッタ。すごい僕。じゃあこれに決定だ。次は。 みんな、みんな、みんな、うーん、すごい色。これでいいかな？みんな、みんな、すごい。どうかな？これでいいかな？うん、いいと思うよね。これでいいや。うん。じゃあ次のパチは。 ラーラ「いつもいつでも」「ここは何にしようかなー」ー「ろろろろろろろろいつもいつでも」いいね!ラララー」 いつでもできたやできたすごいすごいじゃあ、次の歌詞はこれ笑 っ, ゆこ、ね、笑っていこうだねん笑っていこうここ何しようかな 笑っていこう。んー、何だろうなうーんー。笑っていこうこれでいいねうんこれでいいできた、できた、できたじゃあ、全部のお菓子をつなげてみるよ。まずは、どと、なんだっけだええー、と、笑顔でいると、ハッピーミルドールを、 みんリーズちゃんんるねもうすぐああってくるからああってきたらこのああああおうとああうんだ。 んばんばん。嗯嗯